お願いします。 ください。はい、これからですね、えー、チームごとの、えー、紹介をさせていただきます。はい、地元、佐倉市、岩井鏑木。真美ちゃん、ゆうちゃん、佐倉の大冒険。ありがとうございます。ありがとう、チームの皆さん、応援してあげてください。 はいはい、続きましてよさこいソーラン所指しの皆さんかける 八千代氏八千代小トト リ, プトリプルコイブシ目線は気合いの男だぜ、ね。 やちゅ。すみません、マイクが入ってませんでした。続きまして、よさこい、やちゅを翼塾。 いはい、続きまして鬼川よさこい会和気あいあ い, いよいしょ あ, ーあの曲かかりますから大丈夫ですからちょっとお待ちくださいね「はい、推定書 WithHappiness」 We're over here. まじまし、チームイエローかたし、たっくん、ことばば、あなた、ひロと、こうた、トリプルサルコー、シングルオイラー、ダブルトール 曲ないんですけどみんなであの上げましょう上げて振りましょう<笑>さあ裸し構えてくださいあかかりましたせーの上げてください ありがとうございます。 てくださいあ。あの。たくさんの お, お客様、えー、拍手ありがとうございます。ええー、たしが皆様にご挨拶いたします。気をつけて。ありがとうございました。えー、あどうもありがとうございました。お疲れ様です。果たし退場。